平成30年7月14日から2泊3日の日程で、小学生を対象にしたジュニアジオガイド講座が行われ、参加した児童たちが阿蘇ユネスコジオパークについて学びました。初日の7月14日には、国立阿蘇青少年交流の家で講座の開講式が行われ、阿蘇青少年交流の家の岩倉君夫所長が、講座を通じて、 火山の歴史や人々の生活を学び阿蘇の素晴らしさを伝えられる人になってほしいと挨拶しましたこの講座は国立阿蘇青少年交流の家の平成30年度の地域力向上事業で阿蘇地域の小学生を対象に阿蘇ユネスコジオパーク内の地形、地質、文化などを学び自然に親しんでもらおうというもので3年前から開催されています 今年度の第1回の講座には、熊本県内をはじめ、大分県武田市から、小学4年生から6年生までの児童35人が参加しました。初日の14日は、午後から阿蘇ジオガイド協会の人たちの案内で、大官房ジオサイトや、小国町の鍋敵ジオサイトを見学しました。大官房ジオサイトでは、大官房からの眺めを味わい、 カルデラの地形や、カルデラの内側と外側の違いなどを学んでいました。2日目の15日には、南阿蘇村の縦の峡谷や、国の層、中岳河口を、3日目は、地区内の至るところから蒸気が噴出している小国町の湧いた温泉郷を見て回りました。